移動系はどうですかねリンゴ あ, ーあれががあでからヤハコバンこんようなやつあーいいじゃないですかはいなんですかねえーカイドはいカイドとかリンゴとかの仲間ですねうんこの辺全部カイ系へーめちゃくちゃありますねめちゃくちゃあります桃姫さっきのと一緒ですね桃姫 リンゴの仲間なんですけどミヤマカイドとヒメリンゴの愛の子。ええー。もうちょっと大きいやつってあるんですか結構肌ツルツルなんですねそうです ね, ねこんな感じのパパのパパのる触るとサラダがあるとこの身は赤くなってこっちよりも身はちっちゃいですうんほとんど違う、ね、か, かなタキトラがこうなってるのが あ<笑>特徴とそうです、ね、あともうちょっと大きくなりますねこっちへえこれのね太くて小さいやつとか作りたいなって今ああそういうのもやってますたねだかこういう素材買って自分でそういうのを作ろうか作りたいなっていうのもありですねうん。よくあるのがつぎ木で太いの作っといてはいそれでその後取り木するっていうパターンああおおおおこんな感じなるほど これ下までこうヒ ョ, ヒョロヒョロヒョロって太めのがあったんですけど、うんうん、腰が高すぎちゃうんで、ターゲット取引して小さく作れたら面白いかなーっ、ね、ー結構下向くんですね、だ高そうですね、やっぱ重さ な, んか何なのかなとか、でもこれ張り金だと思いますけど、えー、これできたら立派ですね、面白いです、ねうん、取引はロマンがありますね、取引はロマン、<笑>値段が一気に上がりますからね、なるほど、8 <笑>が、まあそうですよね。うん 小さいのもいっぱいありますねやっぱいっぱいあます河口ならではというかそうですね商品メインのお店川口は多いですねうんいいなぁでも立派なやつはねお値段も立派ですからねでね<笑>できちゃうとねできるまで時間かかりますからねそうですね立派だなみんな<笑>この辺は立派なやつ全 なるほどなんかじゃあおすすめ初心者の方がここに来て盆栽を始めたいですみたいな、はいはい、人におすすめする盆栽初心者でおすすめやっぱ心拍になっちゃうんですかねどのぐらいのサイズの、うんうん、いいですね足元心拍がおすすめですかね人曲げして、うん、その後細かいところもおろしてるような。 丁寧には作ってな い, い, い、ね。<笑>ここにもいっぱいありますね、はい。こっちのやつは何が違うんですか。さっきのと若いです。<笑>若い。えー、っと確、えー、確かに。これだと、むき若くて。いでもいい人負けだけしてある状態ですね、挿し木から、うん。ちょうどいい。挿し木三年生か四年生かぐらいのやつですね。あ, あの。 見て来てくださった方は何か言われたんですか。はい、えーと黒松は結構人気だったのと、うん、あと意外とこの図書も人気あったかなああ図書もねはい。これがあれですか問い合わせがあって最近売れたのその苗が欲しい、まあうん、そうそうそう苗が欲しいって言われてまあ写真撮って送ったんですけど、うん、うん。そしたらこんなふう、ね、なるほどじゃ こういう五百円向きって上級者向けなんですよ。ある程度形ができてるやつの方がわかりやすいのかなと作りやすい。新柏模様、新柏これなピラカンのピラカン？ピラカンね。この身ついてる方がトゲなしのピラカンですね。えー、これトゲありのミワ代代かな？ミワ代代。 これさし木を並べただけで、えー、意外とこういうのよくなるんですよね、えー、これもこれもピラカンだけどこれ橘モードキって昔から言われてたやつはこれうん葉っぱが細くて実もやっぱり大々だけどちょっと実が小さいこれなんかは初心者向きかもしれないですねある程度できてて色も伸びてる花も楽しめるし、うん、そうですね素材がもうめちゃくちゃあるからスタートにはぴったりですね<笑>スタートはやりやすいです ね, <笑>ねえ どれをどうしようっていうのがすぐ選べて作れるんでそうですね価格も安いですし安いのは結構安いのからありますね500円とか3000円とかの価ーツが一番多いかなだ、うん、から多分間違いなく継ぎ木うんなんですけどもう分かんないですねいつ継いだんだろうっていういやこれめっちゃ今見ててよかったんで撮らせてもらってますこれはケゴンとかケゴン、はい、ケゴンっていう種類ですか、えー、と用松のケンってい う, う 怪獣の名前みたいですね。け<笑>ごのたきのけごん。のたきの。これはあこれ一緒だ。こっちがアホーライ。アホーラ生きたことあるい。めっちゃいい。これ は, こは 青, い青い。み<笑>んな短くて丸くできていますね。いいんですよ。たださっきお値段聞いたんですけどまあまあな。<笑>こちらは7万円。今は7万円。<笑> 7前もする<笑>安いう結構しっかり作ってますね結構出来上がってる感じがですね針金かけて枝棚作ってあげて植え替えてあげるだけでも飾れちゃうような木ですよねそうですね、うん、っていうものが今こんなとこに<笑><笑>ありましたこんな感じで置いてあります 取り引してもらうのが一番いいのかなこの辺からとか。なるほど。ここの人もいますし。これも素材なんですね。そうですね。これこそ素材ですね、うん。これこそ素材。下から使えるのが多分あんまりないので。なるほど。二銘券焼きか。これ今だとこれ2000円で売ってます。2 0 0円。はい。取引した状態、はい、例えばこの辺で取り引をして、うん、そのミニの方で販売したら値段2000円じゃ買えないんじゃないですか。絶対無理です。そうですよね。 だからここ全部買って全部取り木して<笑><笑>でやればね増えますよね増えますね<笑>同じのをそんなに増やしてどうするのか<笑>の辺から取りするのかなうんうんこうやって作っちゃえば価値はうんと上がります よ, すよね最低でも倍にはなるんじゃないですかねうんうん下の部分もまた使えますしねそうですね取り木の下って意外とそのまま置いとくと芽出てきてそうですよね そのの先ででままままた取り消したりしししそそそういううういいいいいいこここここととととををを覚えちゃうと安くてててて作れれれすすすすすよよねね定定るるはは終終わわっっっっんななややつきがうですね。うん 例の定、はいうんうん、掃除してちょっと見やすくします、ねはい、まずて見やっぱ大きくしたい場合はこれ切らない方が大きくはなる えっ、ー、と太りますまず伸ばすと、うんうんうん、うんなんで今太らせてたんですけど、はいまあ、このままいくともただのゴツゴツのどうしようもないになっちゃうんでもう一回切り戻してるとこですね見えだ特に気をつけて取ってあげないとすぐゴツゴツになっちゃうのでなるほど多分本物の盆栽で許容されてる部分よりもちょっと細かくなると思います、うんうん、まだ使えそうなとこは一目か二目で残しておきますね ニレケヤキとケヤキってだいぶ印象違うじゃないですかす、ね、はいニレケヤキはニレなんですよねニレはい本当はケヤキってたぶんつかないにああ確実的なやつだと親戚でも何でもないですねあそうなんですか他人です葉っぱでも似てますよね葉っぱが似てるからニレケヤキへえ幹、ー、<笑>とか全然違いますもんね幹は全然違いますね さっぱりしましたね、だいぶさっぱりしましたね<笑>これカットの仕方を斜めにカットしたいんですけどまっすぐカットすると、うん、このまま太るとちょっとボコって出ちゃうじゃないですかはいはいなので今のうちに取っちゃいます傷は広くなるんですけど、まあ、先は絶対埋まると思うんでここはやっちゃった方がいいですねこっちからそうですやっぱりハサミだと多少潰すような感じになっちゃうんで、うん 病気入りやすい季節ですからカットパスタとかできちんとしてあげてこんな感じではい、はい、今月の作業はこいつはそれで OK ですかね、うん、なるほどこれ取り木する場合は選定して取り木したほうがいいですかそれともそのままで取り木したほうがいいですか取り木の時期は目出しの前、うん、直前ですねあとは冬入ってすぐぐらい3月と6月とかそうですねそのくらいでうちの方ではやれますうってことこは3月だったら がが出ててててていいなかから、ららら剪剪定定はないですよ、ね、しししししまん。6月だとももてて大丈夫です、ね。す。す。伸びたり取うちはああまやんないかな。いなす。うちは取り木するのが決まって6月にしようと思ってたら直前は剪定しない で,、うん、でそのあと取り木してから根が出始めたらもうこやしもやっちゃいますね。 小屋し？はい、あ肥料？肥料。あ, <笑>ありがとうございます、まあ。お知らせはありますか？知らせ。あ、ハチプレゼントはまだ継続中なんですか？あ、まだはい。ハチプレゼント ご, ご好評いただいて。本当ですか？<笑>はい。喜んでもらえているので、結構初めてうちに来てもらって。うん 本歳18以上買っていただいた方には、一定価300円のやつかな？うん、のプレゼントをします。なるほど。はい。ありがとうございます。前回の動画の反響でいろいろ来てくださったみたいで、はい、結構来ましたね。はい、びっくりしました。もう一回来てください皆さん。<笑><笑><笑>はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。